俺たちは友達だこれからもずっとずっとそうだと思っていたまたまた不正解誰が家に入れたんだなんで2000万円も借金した死滅かく俺たちの誰かを恨んでるのか友達を疑わないことああちょっと待ってくれ最後の投票する前に お前ら今日のさわらぎの下着の色知ってるか<笑><笑>このままじゃダメだこのままじゃ俺の心がみんなを疑う心で黒く染まっていく俺たちはこれからもずっと友達だだったっけこんなの考えるまでもない 冗談冗談だよ裏切り者なんかいるわけない俺はみんなを信じてるこの中に俺たちの関係をわざと壊そうとしている裏切り者がいるってことか<笑>そして俺はそれが誰なのか分かった 天だから言ったじゃないか裏切り者が自分から名乗り出る方法を思いついたってはい俺がこの友達ゲームに友達ゲームに参加申し込みしたのはお前かこれは天智がやったことよりずっと最低の裏切りだと思う一体何があったっていうのよ唯一の過去第7ビリオド俺はシベが過去に人を殺しているって 嘘のガ口を書いた本当は本当はな<音声>俺だったんだよ過去に人を殺したのは俺が切れてるのは丁寧だよヒロキまさか俺との約束忘れてないのねお前のパワを出してます